それではですね、岩田県一関市大統領から参りました。岩田大東領、さっこい小説家ね。そして山形、えー、黄金の前、それから、えー、田中さん、なめ方でいいの？どこでいいの？な<笑>め方市からあのずっとですね付き合っていただいておりますえ方とですねこれから。 私どもが東日本大震災の応援歌として作って作りました曲「よっしゃ祭りだ」という曲をこれから踊らさせていただくんですがぜひこれからもですねまだまだ震災の復興続いております忘れずに応援していただければ本当にありがたいと思いますはいそれでは早速よっしゃ祭りだ踊らさせていただきますそれではみんな行くぞ挨拶をしましょうよろしくお願いいたします よろしくお願いしますはい、それではよっしゃ祭、ま、りだ行くぞいよっしゃ祭、ま、りだ でしますありがとうございました。